はい、もお願いいたします。はい、はい、えっ、ー、と、ごめんなさい。急に振られてびっくりしてますけれども。<笑>はい、ええー、三年ぶりに、ええー、原宿の地で踊ること、本当に幸せに思っております。思い切り楽しんで踊りますので、よろしかったら、皆様方、お手拍子にて、お付き合いください。お願いいたします。ありがとうございました。それでは、準備をお願いします。準備も整ったようです。それでは、和田組の皆さんです。 さあ皆様方、よろしかったらお手拍子、真夏の原宿よさこい祭りに熱く楽しく元気よく、いざ参ります、かつさげに 太鼓になるぞあんたは誰でも問われたらいつの間にやら30周年アメカダ薬剤なんとソ の, その我ら美宗の完成 っっいい よ, よろしかっ でしたありがとうございました。ありがとう